お待たせいたたたししましたただいまより沖縄全島エイサーまつり中野町青年会の皆さんの演舞を行います私たち中野町青年会のエイサーは再結成からのエイサーの型を残しつつさらに曲のテンポや足の踏み込み等に変化を加え現在の 中野町青年会のエイサーとなっております全体的に優壮で聴力感のある踊りとなっていますが特にしめ太鼓を持っている男性の左腕の動きが一段と大きく動くところが特徴的ですまた女性のみで歌う赤田寸分地も必見です会場に響き渡る三振の音色に太鼓の音 若さあふれるお囃子とすべてを一つにして最後まで精一杯演舞いたしますのでどうぞご声援よろしくお願いします。 「よし See you. すご<笑> そう。<音楽> 悪の世の中ほら。 どう you、uh -huh. Thank <laughs> you. はいあ お送りくださいありがとうございました次回の演舞は16時20分よりこちらアリーナ特設